レッスン8、光媒質の電磁場。まず、ステップ1、イントロダクションをしたいと思います。まずは、一番最初からなぜこれをやりたかったというのは、まあ、前回のモジュールとしては、ジ e メトリックオプティ t i c としてはそれが基下工学なんですけれども、それが 量子通信の基礎では話になりましたよね。それが、えっと、例とかでは計算してたんですが、それが光は反射しているか、屈折にしているか、それ が, が計算しましたんですよね。ですが、それが、まあ、例としては、まあ、ベクトルとしては計算してたので、それがちょっと足りない不満の点があるので、今回には波動、 の形としてはやりたいんですね。波動工学。それから、マックスウェル方程式を勉強に始まりました。ですが、これが、まあ、積分形なんですが、えっと、微分形もありますよね。で、これを、自由空間、つまり真空の場合なんですが、それじゃない場合には、それが光媒質としては、それが、 今回のレッスンについてはそれ が, がテーマになります。それからそれがまだいろいろあるんですね。まずはレッスン8。今回のレッスンなんですが、動いている電磁場がそれが光倍出としてはどうなっているでしょう。それからインターフェースとしてはそれが2つの倍出としてはそれがつながっているところなんですけれども、 境界のところにはどうなっているでしょうそれから、そのバウンドリー条件になるんですが、それが電波と磁場、両方が与えるので、それがどうなるんでしょうそして、光の変更なんですけれども、直線変更など、楕円変更などにはどうなっているんですかね それから、レッスン9なんですが、それが、バウンドリー条件としては、フレネル式になりますね。それから、屈折 と, と反射が、まあ、その光媒質にはどうなっているんでしょう。それが油電体なんですが、あとは、電磁場が金属とのはどうなっているんでしょう。 それから、導波管なんですが、量子通信の基礎の時は、オプティカルファイバー と, としては、それが光倍質としてはどう計算したんですが、それがえっと油電体のものなんですが、金属の場合の、それの導波管も作れますので、それがレッスン9では説明します。 それから、今回のブロック の, の最後のレッスンなんですが、レッスン10としては、まあ、Wave Optics。波動工学としては、それの、の境界。それが、どういうふう に, には問題になっているでしょう。それから、Photoelectric Effect は、は光電交換なんですが、それが、それから、それを使って、Photo Multiplier Tube。 PMT なんですが、それが光電子増倍感ですかね。それが一番基礎の光の測定のものになります。